好きやどうも、なずきです。こんにちは。今回こちら、好きやというゲームをやっていこうと思います。えー、っと、何のゲームだろうね。えっと、ちょっと待ってね。えー、っとね、はいはいはい。ゲーム概要。えー、文化祭前の1週間京都と、えー、1週間京都文化祭当日の2日間の高校生活を過ごしていただきます。 誰かと仲良くなることがあるかもしれませんが基本的にはそれだけですあちなみにこれはえ乙女芸なのかな<笑>なのかなうんでえベイベントの中にあの男性のメイド服着用があるとのことなんで、まあ、ちょっとあのそういうのが苦手な人はあの高評価だけとあとチャンネル登録もしてくださいというわけでやっていきます、えー、まずコンヒー始めていきますスタート 名前。名前ね。えー、決まってますよ。あ、ただこれ、え、なんだこれ。名字いるかないっか。はい。なずきです。はい。あ、目覚まし6月。あ、あー、そうそう。6月って言ってたね、なんか。で、あ、お母さん。朝だよー。あんたいつまで寝てるの。起きないと学校遅れるよー。おーい。お母さん。 雨どいが。雨どいね。これ木があるとね、葉っぱとかで詰まってほんと大変なんだよ。おはよう。今日は朝から雨だよ。早く梅雨明けしないもんかねえ。え雨がだるいってわがまま言ってんじゃねえぞ。そんなこと言っても学校は休みにならないよ。はい、お弁当。今日はあんたの好きなアスパラガスを入れといたからね。 えぇ、ー、アスパラガス嫌いなんだけど。えありがとう、お母さん大好き。別に好きじゃないんだけど。アスパラガス嫌いなんだけど。えへへへへへへへ。え、これ何え、好きなやつ選んでいいのかなこれ、最初の方。行っちゃおうか。アスパラガス嫌いなんだけど。そうだっけじゃあ、友達にあげらいいお母さんや。怒りよ、お母さん。 こんなわがままな娘、怒るべきじゃないそれじゃ、転ばないように気をつけるんだよなんて優しい。え、優しくないこのお母さん。行ってらっしゃいそれともあれかなあの、ふつふつと裏にものすごい恨みを抱えてんのかなお母さん。弁当に毒を仕込んでたりするのかなわーすごい雨。え、どここれ駅か。あ、電車乗ってんな、今。 音は電車の音が鳴ってるんで、多分電車乗ってるんだろうね。学校も雨降ってる。いや、雨はね、ほんとじめーっとしてるから嫌だよ。あ。なずきちゃん、おはよう。雨ってめんどくさいよね。濡れるし、喉痛い。喉痛くなっちゃう。うーんーと、女子生、女子生徒 A は名前ないんだね。あ、なずきちゃん。そこ立ってると危ないかも。ドン こういう時はね、あの、おーっと、遅刻、遅刻、遅刻、で、ドーんってぶつかるのが、セオリーだよね。乙女ゲームだと。おーおお、おわいってー<笑>え、津田津田わなずきごめーんてか、おはようイケメンびっくりしたー これはお前のセリフだよな走ってきたのは俺の方だしそうだよ廊下は走るな朝から鬼ごっこ泣かしちゃって<笑>あの高校生じゃなかったっけあの高校生で鬼ごっこすんなよ本当に元気だよねなずきちゃんの旦那さん旦那さんえ旦那さんマジで旦那さんなのはいやあそういうことか幼なじみかこれは いや、何言って。おーい、すだ。なずきさん、二人とも大丈夫かおい、さっさと行くぞ。夫婦の中を邪魔しちゃ悪いしな。お、そうだな。<笑>お、お前らな。俺となずきは別に、そう、そういうんじゃねえって、ずっと言ってるだろう<笑>だってお前、 1年の頃からずっとなずきさんと仲いいしなあ去年も今年も同じクラスなのが夫婦いじりに拍車かけてんだよまあ仲がいいのは本当だしねええ思うだからってああなた怒らないであげてやめてくれ<笑><笑>やめてくれ白心えー、どうしようこれ とりあえずなんか一周15分ぐらいらしいんで。とりあえずサクッと津田くんを攻略しよう。<笑>そうだよ。お前は落としやすいんだ。幼馴染みは落としやすいからね。えー、あなた、怒らないであげて。ここから投げをあげよう。え、お、おーい。お前が便乗したら収拾つかなくなるって。うーん。やっぱり夫婦なんじゃねえか。チクシが。どう夫婦別姓ってやっぱ便利 ほら見ろー。ああ、もう。嫌がってんのかなんで嫌がってんの私のこと嫌いなの遊びだったのあなた。次は、移動教室だね。一緒に行こっかあ、なずきちゃん。危な、なずきちゃん。あの、なずきちゃん。何回ぶつかんのわ。今度はハテナが3つだ。ハテナ3つくんだれ、今度は。<笑> 構図が同じだろうかよ。<笑>なずきちゃん、大丈夫今日2回目だけど。これ攻略対象4人いるら し, らしいんだけど、4人いるらしいんだけど、これ4回同じことすんの。<笑> 4回同じことすんのかな。え僕はね、あの、津田くん一筋なんですよ。ごめんなさい。失礼しちゃうわ。パンパン、来たらしい。えー、っと。 なずき先輩あの、すいませんでした。後輩キャラか。後輩のくせにずいぶん生きった姿してんな、お前。あれ知り合いいや、初対面ですよ。でもさっき、名前呼ばれてたんで。あの、俺、えーと、一年の、あ、小野寺、小野寺って言います。ところで、なずき先輩って、はいどこ住みっすか電車通学 ナンパしてんじゃねえぞお前学校で<笑>あ電車 し, し, し, しゃるななずき勝手にしゃべるな電車通学ってやっぱり駅前で何回か見たことある顔だなって思ってたんすよどうすか LINE やってるちなみに俺はバス通学なんですけどあてか部活やってますおーい何で上級生ナンパしてんだよ置いてくぞ ナンパじゃなくてインタビューだって。ね、先輩。さ、私たちもそろそろ行こっか。あ、先輩また今度チャラいやつだな超チャラいんだけどあいつ。何あいつ何よ私は辛く一筋なのよお、なんだいあ、押さなあかんから。 待てな。あ、おい、おい、おい<笑>。三<笑><笑>回目だぞお前。<笑>もうちょっとさ、もうちょっと<笑>。<笑>え、えー、っと、すみません、ぼ、ぼ、ぼやりしてて。ああ、あ、あ？あ、これどっち？ えチカーンってバチーンって引っ張ってけないのこれ。その選択肢ないの津田くん行きたいんだよ、僕。じゃあ、私。私、津 田, く, 津田くん行きたいの私。津田くんに行きたいの。あなたは親指じゃないの。こちらこそにしとこう。怪我の心配したら追いかけてくるかもしれないから。えー、い, いえ。いえいえ。霧島、3年。3年あ、先輩かあ。あ、僕のノート、あすいません。 あ, おありがとうございます。あ な, あなたも、ぬぬぬぬぬぬと落とされてますよ。えー、どうぞ。えー、っと、なずきさ、気安くやエら。ただ、ぶつかっただけなのに、あんなこの言い方<笑><笑>本日3回目ですよ、なずきちゃん。では、僕はこれで3回目だぞ、なずきちゃん。何回やってんの ?4 回目あるんじゃねえだろうな。4回目ないよな。 なさそうだ、これ。ホームルームってことは、これで終わりかな今日一日は。では、ホームルームを始めます。えー、今月、えー、29日30日に送られる文化祭まで残り6ホほどですね。えー、俺らが2年後びの出し物の希望はメイド喫茶でしたが、<笑>なるほど。これが男子が、えー、メイド服着てるってやつだなのかな説明文にあった。 えー、他のクラスとの、えー、競技の結果。二年生全体でのメイド喫茶<笑><笑>この世の時刻かよ。全体でそれが、うん二年、二年生の全クラスがメイド喫茶希望で。行かれてんのかこの学校。そんなことある陰謀だ。男子の陰謀よ。よし 他のクラスにも出ました<笑>先輩委員長最後に勝つのはこれなんだ<笑>そこに黒幕 い, いんじゃんでもまさか2年生全員の魅力が叶うなんて思ってなかったよみんな最高の文化祭にしようね<笑> えー、家具クラスのメニューにつきましては、また明日話し合いますから、えー、皆さん何がいいか、えー、考えておいてくださいね。メニューか。ハンバーグ食べたい。ハンバーグ。え ー, ー、えー、気をつな委員長。あ文化祭楽しみだなー。<笑>あー、いた、い学関節がね、バキバキ言うから、僕ちょっと。口動かしてないとね、顎広げないとこう、 顎が痛くなってくるのに、顎を広げると、顎関節がゴキっていくから、痛くなるっていう。なんだろうね、これ。ジレンマだよ。えー、今日は雨だ。6月20日。おえ僕、帰宅ブレス。帰ります。さよなら。な<笑>ん<笑>もねえな。僕の学校生活って、そう。僕の高校生活もこんな感じだった。玄関の軒下に、小野寺がいる。はあ、お前かよ。 あなづきパイセン今帰るっすかってことは、パイセン、帰宅部、くっそ、失敗した。やめときゃよかった。帰らなきゃよかった。<笑><笑>津田くん津田くんどこ私、津田くんと一緒に帰りたいんだけど。ああ俺も帰宅部なんすよ。聞いてねえよ。おそろいですね。うるせえ。聞いてねえよ、お前は。お呼びじゃねえんだよ、お前は。んで、パイセン。突然ですけど、 俺と一緒に帰る気ないっすかナイス。ナイスよえ実は俺、傘忘れてきちゃったんですよね。今朝は、車で送ってもらったから、車の中に、あ濡れて帰れ。だから、その、ハワイさんの傘に入れてほしいなみたいな。あの、傘貸すからさ、一人で帰ってくんないかな。駅のバス停まででいいんで。 配線も駅まで行くでしょついでだと思ってねは<笑>あるんだけど<笑>あるんだけどあの傘を渡して帰るって<笑>え断る傘に入れる傘を渡して帰るえ<笑>僕と僕の言ったまんまのやつがあるんだけど傘を渡して帰るって<笑> 帰りますえあ、いや何も俺に傘よかせって言ってるわけじゃなくてそのですねあのあフェードアウト<笑><笑><笑>ええちょっとパイセン傘なしで帰るつもりですかこの雨の中を待って待ってびしょ濡れに、ま、なりますよついていくんじゃねえよ濡れてるブラジャー見ようとしてんだろもういやねあなた本当エッチパイセ ン, パイセン らい帰ったてか何このちょっと微妙に右端に映ってんだよなんかなんか残ってんだよ右端にあいた小野寺かなこれはあやっぱり昨日はどうもなづきぱいさん雨の中走って帰って風邪ひいてないっすよねああ大丈夫だよバカだからね僕はならいいんすけどはいこれ貸してもらった傘です ちゃんと、あれか乾かしたかいやー、ほんとに助かりましたよ。あの、もしパイセンが俺に気を使って一人で帰ったんだら、別にそんなの心配しなくていいっていうか、いや、気を使ったんじゃねえんだよ。私は、あの、君と一緒に帰りたくなかったんだよ。津田くんと帰りたかったんだよ。お前じゃないんだよ。お呼びじゃねえんだよ、お前は。津田くんどこなんで津田くん出てこないの、全然。ん パイセンと一緒に帰ってるとか見られて困る人とかいないし、私が困るんですよ。あ何の話えパイセン、俺と二人で歩くの。遠慮して帰っちゃったんじゃ違うよ。あの、君と歩きたくなかったんだよ。津田くんと帰りたかったんだよ、僕は。違う。私だ。私は津田くんと帰りたかったんですよ。そうよ。あなたじゃないの。お呼びじゃないのよ、あなたは。いや、えー、そんなのースは、今のなしで気にしないでください。 とにかく、傘は返しましたからね。じゃあ、津田くんは津田くんどこ放課後になった。早いな。<笑>えーっとね、多分帰ると、またあいつが来るから。え津田くんって同じクラスなんだよね。おなくらだよね。おなくらだったら、これ、そうか。文化祭の準備で一緒にいたら、多分、進展するよね。 委員長。委員長。マギ店のメニューを決めていきましょう。案がある人は、どんどん行ってくださいね。おー、津田くんよかったー。津田くん、この日、ここか。やっぱおなくらだ、おなくら。メニューかー。俺は、肉系がいいなー。え、ね、なずきは、なんか考えたか<笑>昆虫食ってあるんだけど。<笑> えっとね。どうしよう。えーっと。これ、あれ、多分合わせた方がいいよね。あのー、攻略対象と。だから、私も肉巻きおにぎりかな。いいなぁ。肉巻きおにぎり。試食のことも考えても、かなりいいな汚い音が出たな。ちょっと音消そう。<笑>今の汚い音は消そう。いかにも文化祭という感じです。いいですね。 業務用の肉巻きおにぎり串を購入すれば準備も楽ですし、あ、これいいんち員うね。えー、っと、肉が食べられて準備も楽なんて、もう肉巻きおにぎり一択みたいなもんだよな。あ、おそらかったでは、メニューの第一希望は肉巻きおにぎりでいいですね。もし希望がおからクラスとかぶっても私が絶対に貸し取ってきますから。 安心してください。では、今日のところは解散終わりか。22日。というわけで、まあ、今回これぐらいにしとこうか。なんか一周15分ぐらいって言ってたのに、全然進まねえぞ。えー、確か10日プラス、じゃあ10日か。だいたい10日ぐらい。なんかあるらしいんで、話が。 30日ぐらいまでやるんですかねこれ6月30日ぐらいまで。だから多分これまだまだ半分もいってね。<笑>だいぶ長えわ。これ多分もうちょっとかなりで長くなりそうだな。まあ、とりあえず今回ここまでということで、えー、好きだ津田くんルート、行きます。なずきでした。もしよろしければ、チャンネル登録と高評価、低評価、よろしくお願いします。 あのー、あのー、後輩連れて行きますんで、どうかよろしくお願いします。なずきでした。バイバイ。